皆さんこんにちは福岡役員にあるハートカイロ生体院です本日は痛みの解決というテーマでご提案させていただきますあなたの痛みはどこですか頭痛肩こり腰痛ザコザ神経痛膝痛足裏など様々だと思います絶対ではありませんが慢性症状がある方はある共通していることがあります特に痛みが強くなっている方の参考になれば幸いです さらにこのような方も該当する可能性があります外傷もない腫れもないレントゲン MRI に異常がないお薬を飲んでも変化がないつまり整形外科的なな問題はないその場合は診療内科を勧められた方もいいると思いますしかし診療内科まで行くのは抵抗を感じる方もいるのではないでしょうか。 そこで解決の一つとしてご提案したいのが痛みの最終的な解釈です最終的な解釈と思ったかもしれませんあなたは痛みに対してどのような解釈を持っていますか誤解のないようにお伝えしますが痛みを感じる幹部に全く問題がないという意味ではありません痛みは体の状態あるいは 心の状態を総合的に受診して痛みを感じています。そして受診する場所は脳です。受診とは刺激を電気信号にして脳神経に情報を伝える解釈を導き出します。その導き出した解釈は脳に記憶として刷り込まれ痛みとして感じやすくなると考えられます。あなたも私も勉強で何かを覚えるとき 繰り返し書いたりして脳に刷り込みを行ったはずです。勉強に限らず、自転車は練習して一度覚えるとしばらく乗っていなくても乗ることができます。それは小脳がバランス感覚を記憶しているからです。同じことが痛みにも言えます。繰り返すと学習した時のように痛みを自然と感じます。そして 記憶として残りやすいのが最終的な痛みの解釈ですなぜなら「あなたは映画を見て最終結末をすぐに忘れますか?」「野球の試合を見て試合結果を忘れますか?」大半の方が「最後の記憶」というのは残りやすい特徴があることを体験で知っていると思います。他には「終わりよければすべてよし」ということわざがあります。 これも人間の思考が最後に向きやすい特徴を捉えていると思います。そこで改めてお聞きします。あなたは痛みに対してどんな最終的な解釈を持っていますかスマホ検索のように頭の中を柔軟に検索してみてください。それでは最終的な解釈の例を挙げます。痛みプラス恐怖。今日も痛みが出たら怖い。 痛みプラス怒り痛痛みみのせいでイライラララする痛みプラス憎しみなんでこんな痛みが痛みプラス復讐心痛みはあいつのせいだ痛みの最終的な解釈は言語化された脳への刺激です繰り返した痛みはいつしか無意識に脳で自動化されその解釈と同時に痛みを感じる可能性がありますですから 痛みを自分で解決する方法の一つとしては痛みの最終的な解釈を知りその解釈を変えてみることをご提案しますもしくは痛みの解釈を変えても変化しない方はハートカイロがご提案する心身条件反射療法を試してください痛みの解釈を見つけ脳の記憶にアプローチする施術をしています、はい、それでは、えー、今回の内容についてはですね 解釈についてはこちらの「運気を磨く」といった本を参考にしています。この中で解釈といったものを量子科学的に、まあ、考ええ発想で捉えておりますそれから痛みについてメンタルが関わっているんじゃないかという部分で参考にしたのがサイモント療法というがんになった時のですね 癌になった方が読むような本治療の本をこの2冊を参考とあとは現場ですね私の現場の経験というのをミックスしたご提案となっておりますはい、あくまで参考にされてください絶対という意味ではありません何かのヒントになれば何かのヒントになれば幸いですそれでは本日もご覧いただいてありがとうございました失礼します